3台揃って追い越し車線を走り続けるとか君たちアホなのというわけで評判が悪いケンウッドのドラレコ主に名古屋人の関東に迫る殺人運転っぷりをサクッと記録していこうと思いますなんか割り込み運転をしまくってるやつがいるので幅寄せして制裁できませんでした8 6 b r z は写真に金がかかってないスポーツカーも時だ車が分かってない漫画に憧れる子供が騙されて買ってるなお86オーナー ノアのテールランプが片側だけ切れてたり、シエンタが完全にヘッドライトを消して走ってるのは日常。見てろ、あいつ絶対入ってくるぞ。レクサス RX だったらウインカーも出してなかった。市場動画でちょくちょく言う、大型車が対向車に来ると迷惑っていうの、こういうことなんですよね。国土の7割以上が森林なのに、なんでこんなに道路幅は狭いのか。 そのコメント良いですねユ YouTuber に釣られるレベルのくせに、他人を評論できると思い込んでる人が、狭いのはさらし行為をやってるお前の心だろとか、快適そうでもかりますわ。そして、ここの CX30 を借りようと思ったら、普通に満車になってたでござる。ねえさっきからブーってうるさいんですけど、土日の深夜あるある、金ピカなバカでカホイールを履いた集団、音がうるさいのなんとかなりませんか 最低地上高とか、キャンバーとか、ソどうでもいいからさ。違法改造車の取り締まりとか、マフラーの運用だけで良いだろうぜ。定規とかいらねえだろすり抜けてくるバイクと違って、音だけ静かにしててくれれば、改造車が口出しされる理由はほぼ消えます。さて、過剰にダラダラ走る、400万円いかないくらいの SUV に乗ってる年配の人、黄色信号無視して突破していく説。大雨の中で、 れ違たびにブレーキ踏んで大減速してたのに結局法令無虫なの変わってないんだよな。近くね というかさ、こういう晒し動画でちょくちょく稼いでいくつもりなら、このドラレコじゃ画質がビガビですな。いっそのこと買い替えてしまおうぜ。夜間のイベント録画を、そのまま YouTube に投稿しても耐えられるような、そういう高画質なドラレコを知っている視聴者さんがいたら、ぜひ教えてほしいぜ。そして金曜の夜、追い越し車線封鎖ファミリーカーが、相変わらず消えませんな。左から抜いていくに限るぜ。左から速度違反して抜く。 つかまらない限り違反転数0点。アオリオン点、一発免停。バグったパソコンを再起動する感覚で、左に行きこれンチェンジしろ。私はこのまま、リッター30の燃費を目指して、80キロくらいでエンジン切って転がしますわ。 車線規制まであと 1km なのですが、ここでまさかの、8 0キロ制限順守の大型トラックが追い越しをかけた。オーディオブックくらいしかやることがないから、目の前で命がけのエンターテイメントしてくれて助かる。車線規制ってやるやる詐欺があるのですが、先を確認して、無理に行こうとはしなかったあたり、まともな方でしたね。高速道路は割と適当でも許容されるが、 特に下道の白点線区間だと、追い越すかやめておくかの判断は、主に対向車の人の命に関わるからな。この発煙筒、1.4 リアフォグくらい眩しい謎の単位を生み出すのやめてもろて。そうそう、対向車線に入ってアクセル踏んで、オーバーテイクを始めた後でも、危ないと思ったらブレーキ踏んで、身を引くんですよ。そして豊橋エリアに来たら、 ハイエースを煽り気味にどかす黒ベンツとこれ高画角だから実際より 30% くらいは車間遠く見えてるんだそして 1.2 発煙筒の眩しさを誇るミニのリアフォグ毎年去年の30倍の花粉が舞うテレビ局のニュースみたいな表現やめてもろてマジでリアフォグ眩しすぎるんだけど免許更新の時割り込まれても逆上するなとか言う前にフォグランプは適切に使えとか空気圧は見ろとか割り込むなとかそういうこと言わないんですかね そして名古屋の4車線くらいある大通り流れが速くて東京と勝負できるくらい殺伐としているななんで前から移さないんだって話ですが後ろ側の方が名古屋の怖さがわかると思いましてテスラで白点線追い越しをしまくってたりプリウスで譲られてたりする投稿主でも 名古屋市内では上位5パーの民ンの運転をしているんだぞ車間の取り方やアクセルの踏み方で他車線道路における事故リスクってほぼ消滅させられるんですよ安全のために広く取った空間を割り込まれて潰されるのは関東でも大阪でも名古屋でも日常だが行動というのは東京のように面白いところで前科がついてるような犯罪者から資産が奥に迫る金持ちまで同時に走るんだぞ熱田神宮の前でも殺伐度合いは変わらず 神様の力も弱くなったもんですね。神様なんか信じてるバカどもと、神に見られている、ライセあるという統質的監視から、解放されたミ民ども。宗教を統合し、調症を呼ばわりするの、頭悪いインターネットユーザーに向けた、さらしコンテンツって感じでよき、おっとその黄色信号、突破しなかったんですね。おとなしく走ってるだけで、褒められて取り上げられるのか。ガビガビすぎて何が起こってんのかわからねえよ。 そういえばさっきプリウスに入られてから燃費優先でダラダラ走っていたので離されていくのですが都市部って信号機が多くて信号機同士の間隔もそこまで長くないのですぐリセットされちゃうんですよね上り坂の頂点の前からアクセル抜いてエンジン切ってひたすらに燃費走行しても時間が変わらないんだよな追いついた頃はになるのが理想皆さんもハイブリッドか EV 買ったらこの運転でどうぞというわけで YouTuber としてはどうせなら8分を目指したいので 視聴者様からの提供動画をお借りしますさすがブス、走るかのけ。客乗ってるやんけ、天国行きかな食い倒れの食べ放題バスツアー、かっこいいミシン加熱用の柿を、今なら限定で、生で食べられます。内部から葬っていくスタイル。そうそう、コンビニはコンビニエントに入れんと。さあ ヘッドライトの照射範囲と人間の意識の狭さが合わさってあの角度の足元って見えないのね爆光グで対抗者を失明させるくらいなら光軸は真横方向に向けた方がいいそして幻の右折専用レーンこれ海外の掲示板では定番の逆走ネタなのですがそして今ちょうどすき家のネギ玉牛丼ライトに紅生姜をぶっかけて食べたい気分だったのですき家の看板で飯テロ自爆しました深夜帯のすき家って 誰もいない店内と、不愛想な店員さんと、モバイルオーダーによる対面機会の少なさで。 資本主義の末期が感じられて、落合陽一が趣を感じそうな空間になってるぜ。逆走に気づいて、前から復帰しようとしたわけでもなくて、ただ信号無視していっただけという。あれだよな、単独時行する人あるあるの、タイヤグリップとか重移動じゃなく、ただハンドル切ってるだけの運転してるみたいな、小学生がスーパーのカートで運転ごっこして遊ぶやつ、あのノリで実車を運転してるんだ。ワゴナールだだかかライフだかアルトに、にそういういい運転するやつがやけに多いのもうなずけるわ、 わけです投稿主自身が一番高いプリウスに乗ってるからそこら辺の偏見言い放題感が強い一つ大事なことを言いましょう他人がどうとか考えずに自分が好きなもの自分が良いと思うものを自分の人生の中で大事にしていくこと インターネットに操られずに生きることが幸せを確保するには必須です左折専用レーンに縛られずに直進して抜いていくことが早く到着するためには重要ですその道赤信号なんですけどというわけでどうせ車買うなら長距離も快適にこなせて市街地でリッター30は余裕でポンポン出せるプリウス PHV をおすすめしますよ 充電環境はなんとか構築するか、なかったら普通の50系がコスト良いです。というわけで15秒だけ足りませんでしたが、名古屋人が運転してない深夜の名古屋は、本当に気持ちが良いです。 テスラのモデル X のガラスルーフ、これまではバカにしてましたが、上側への視界も欲しくなってくる。売れない売れないと言っていた不動産が売れて、テスラ購入もなんとかなりそうだな。というわけで作るつもりはなかったけど、ドラレコのイベント録画機能のテストでした。どうしても画質が辛いんだけど、なんか良い機種、ないですかねまあまあ、マツダの CX30 と、BMW の X1 には乗り終えたから。 それも動画化していこうじゃないか。というわけで、ドラレコ動画の提供は、概要欄への動画 URL 貼り付けにて受け付けております。ありがとうございました。